ドラ研究をしてて出会った最高のフレーズにねやってもいいんだ胸の使いを取っ払い思いを解き放つそのような大衆行動が今求められるっていう、まあ、そういうフレーズがあるんですよね、うん、これは全国連がね僕を糾弾するって言った時にね出てきたフレーズなんですけどもこれはもう最高なんですよ。あの 私流に申せばですねこれはあの世界遺産にした方がいいですだって水平社宣伝なんてねいろんなこう社会主義関係のねそういう宣伝のコピペでしょ真似ばっかりなわけじゃないですかでなんかあの男らしさが何とか何とかっていうね結構ねなんかずさんな文章だっていうことが最近になって分かってきて、まあ、そんなんだから世界記憶遺産にならないわけですでもやってもいいんだ胸の使いを取っ払い思いを解き放つ。 これはねこれはもう唯一無二ですよ他に同じようなフレーズってないでしょ元ネタないでしょこれまさにオリジナルですよしかもなんかこれほどね人の魂を揺さぶるフレーズはないと思うんですよ今なんかもう既成既成でねとにかくねあれやるなこれやるなっていうねそういう世の中でやってもいいんだっていうふうにねこう言い切るっていうのが もうこのフレーズでね救われる人ってね世の中いっぱいいると思うんですで僕もねとある部落を探訪した時にねまあその大変詳しい方にまあお話を聞く時にねちょっと名刺を差し出したら「あ自転車か」って言われてねもう自転車って言ったらもうなんかねどうあの。 研修なんかでも毎回毎回最近出てきてまあそれはもうもうもう悪名高い自転車ですねとか言って言われたんですよねまあでもその後はねなんだかんだでねちょっと解放同盟の悪口をいろいろと聞かされることになってで最後に言われた言葉がねいやもう胸の使いが取れたって言ってね言われたんですよねいや僕その時ねその胸の使いはどうとか僕から言ったわけじゃないんですよもう何にも僕から言ってないのに最後にね胸の使いは取れたって言ったんですよ。 僕この時思いましたよやっぱり胸の使いを取っ払いっていうのはそういうことなんですよねなんか本当に、まあ、言いたくても言えなかったことまあ、それが胸の使いなんですよねだからそれを取っ払ってねこうやってもいいんだっていう風にね言ってしまうと そうするとねやっぱりね人間救われるんですよ、うん、そういう大衆行動が今本んとね求められてるんですよ本当ですよもうやっぱこれはね全国連も全面的に支持する全国連の言う通り皮肉じゃなくてこの言葉は本当に素晴らしいからあの水平社宣言なんかでもねもうどうでもいいからこの言葉をねもう今後ね解放運動のテーマにすべきだと思いますね。胸の使いいいをを取っ払い思いを解き放つ そのような大衆行動が今求められている胸の使いを取っ払ってね自転車にいろいろね解放同盟の裏の話とかね教えてくれたら大変あのありがたいですね世の中ねそんな取り返しのつかないことなんてそうそうないんですよやっぱねあの日本はねやり直しのできる素晴らしい社会だとね、思うわけですだからこそね胸の使いを取っ払いで、ね、思いを解き放ってください皆さんやってもいいんだ